お前らみたいなのがいると量のイメージを下げかねえ恥を知る尊いの飛び出し注意だそれは今回の魔法薬学の課題で使うのはこいつだマンドラゴラだまずは俺が手本を見せるクワイエントスクワイエントス クワイエントスそっと撫でるようなイメージで魔力を放出しろクワイエントス<笑>できたよランスくんあれそういえばマッシュくんは<笑>できたこいつを眠らせると普通の薬草になるよく見ておけこうして次にこうして 魔法以外は任せてよこれをこうして次にっ然できてねまずこれをこうそれでこれを入れろ最後にこれを足してはいよしなんでだーなんでシュークリームになってやがるまあいい一言言っておく俺は二度とお前には負けないだが仮にも お前は俺と互角以上に戦った男だどこぞの馬の骨にコインを奪われるようなことは言われなくてもそのつもりですけど<笑>口の減らないやつだもう一度やるぞ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・